皆さん、こんにちは。サルです、えー。今日はですね、セリアから新発売されてた折りたたみミニごとく、フォールディングミニトリーベットっていうんですかね、えー。アルコールストーブや固形燃料のごとくに折りたたんでコンパクトっていうね、こういう商品を簡単にレビューしていこうと思います。ジャンコードですね。はい。いよいよね、新商品が出始めたということで楽しみなんですが、 一応、牡蠣に関することなのでね、使用上の注意点を読んでからね、ご利用ください。えー、まあ製品が熱くなるのでね、火傷に気をつけてくださいね、とか、鋭利な部分があるので、えー、手に怪我をしないよう気をつけてください、とか、まあそういったことを書いてます。そして、こちらが品質表示ですね。材質は本体がステンレススチール。リベットが銅ですね。サイズは縦が 7× 横が 21.3cm で、 エコー小児さんの商品という風になっております。エコー小児ですね。えっ、ー、とね、まあおそらく皆さん思うのは、え、重たいな結構っていうね、その重たさ感があるんですよ。それが伝わってきます。で、写真を見るとアルストのごとくとして使ってますね。あのトランギアタイプのやつですね。上にクッカー乗ってますけど、 うーんちょっとこのクッカーは<笑>謎だな。<笑>大体パッケージをね、尊重してその通りに最初はやるんですけど、これ微妙ですね。何でしょうね。何かの鍋なんですかね。なんか鍋のように見えるんですけど、よーく見ると、なんか鍋の縁が、なんか合成のようにも見えるんで、<笑>ちょっと微妙ですね。まあこのあたりはね、えー、いくつか試してみようと思います。それからもう一つは、このバーベキューネットストッパー。 っていうんですねバーベキュー網用ストッパー4つで110円。まあセリアさんなんでね、必ず110円なんですけど、これ気になったのでね、ちょっと買ってきました。ジャンコードですね。ステンレスチールで3 4 × 4 7センチというサイズ、えー。今までもダイソーに同じようなものはあったんですけど、今回は少し確認したいことがあったので購入してみました。ここのね、輪っかの直径が知りたいんですよね。 ということです、はい、こちらもエコー障子さんの商品違いました<笑>こちらはエコー金属さんの商品まあ実質同じ会社だと思うんですけどねでは早速こちらのミニごとくですね、えー、開けてみたいと思いますお<笑>なんかやっぱり、まあ、110円だろうがいくらだろうが やっぱり新しいもので新製品って嬉しいですよね。なんかね、いいですね。うーん、さすがエコーさん。<笑>ここがね、しっかりしたね、えー、止め方をしてるので、こう、くるくる回らないですね。一応こう、固定される感じの、いい具合の硬さで締め、締めてますね。で、このリベットリベットを3つ打ってるんですね。 だからね結構やっぱ頑丈で、うん、強いイメージがありますでこういうふうに置いて使うということですよねで、えー、アルコールストーブなんかをこういうふうにセットして上に物を置きますとまあこういうふうなね三角形みたいな形になるので置く時に、あのー、あんまり小さいものを置きにくいんですよね例えばシェラカップ通常サイズのやつね 300cc ぐらい入るやつ これだと置けるんですけどねこっちの方に置くと落ちちゃうかなーっていうねちょっとこう奥の方に入れてやれば大丈夫ですねはいで例えばちょっと大きめのこれはシェラカップなんですかね、えー、なんですけどまあこれ 500cc ぐらい入る、えー、底面積もねちょっと広いやつです これだったら安心して置けるという感じなので、まあ、こんなやつの方がねホールド感はいいですはいこういう感じですねもう一回小さい方だとこういう感じでまあ置けるのは置けますけど若干不安かなっていう感じはあるしまあ安心なところに置くと火の中心から少しずれちゃうかなぐらいですねはいそうですねな斜めになっちゃうんでね この斜めにならないようにするとこ う, こう広げてね一番奥まで近づけてやると逆にやっぱ置きにくいしね<笑>だからまあ1つじゃなくて2つあった方がねよりいいだろうなとは思いますので2つ目も買ってみましたこの辺りがねやっぱり100円の素晴らしさですよね100均キャンプってね本当に皆さんすごくあの興味ある方が多くって それはやっぱりですね、あの、安いので、あの、まあ、入りやすい、気軽にね、試しやすいっていうのもあるし、まあ、逆に言うとね、やっぱキャンプ用品専門メーカーの品が、少し高いのかなと、高すぎるのかなっていうのはね、ちょっと思っちゃいますよね。はい。あの、100均でね、楽しめれば、一番気楽にね、 遊べてでまあキャンプらしさはね十分楽しめていいなっていう感じこういう感じになるんですかねえー、なんかちょっとなんかうまくいかないですねあの思いっきり思いっきりなんか綺麗に置こうと思えばこうすればいいのかこうしたらまあ三角形で囲めるのでまあこれはうんちょっと微妙だなこのね直径が確か7センチぐらいしかないんですよね だからやっぱりあの注意して使えば全然大丈夫ですけど大きい方が使いやすいですねあとまあこれぐらいの大きさにできるんだったらもうちょっと大きなあの鍋でもね全然大丈夫な感じだしメスティンとかでもいけますよねちょうど1合用のねメスティンがありますのでやってみましょうかあのダイソーのミニメスティンの方ねはいちっちゃいやつです で、これの場合もまあ、当然ねこの状態だと非常にね安定するんですけどまあ、1つしかなかった場合であってもまあ、想像しやすいと思うんですけどこれはすごく安定しますね。やっぱメスティンが横長なのであのー、アルストのね、中心炎の中心の位置に置くことができるのでこれとってもいいと思います。 まあ、当然 1.55 用だったらもう申し分ないですねで炎までの距離ですよねこう置いた時にこれぐらいこれぐらいってどれぐらいだろう見た目3 4センチですねはい<笑>測れって<笑>そうですねちょっと測ってみますねはい素晴らしいピタリ3センチでした4センチではなかったです まあ3センチなんでね、えー、若干炎と鍋が近い気はしますけどね。まあ逆にね、風が吹いてる時だったらわられにくいしとかいう具合で、まあまあいい高さじゃないですかね。あのた、結構ね、高く登るアルスト、炎がね、上まで伸びるんだったら、もう少しね、上にあった方がいいですけどね、ごとくがね。まあけど、これぐらいでも全然調理するには問題ないだろうなと思います。 で、こうなると、あれですよね。メスティンに入るかどうかですよね。まあ、このあたりはね、もう、あの、多分 YouTuber さんみんなやられると思うんですけど、ぴったりです。この1号用のミニメスティンにぴったりです。なんかね、セリアにはね、その手の方がいらっしゃるんですよね。っていう風に最近は思ってます。なんかね、期待通りのサイズでちゃんと作ってくれるんですよね。いやー、本当にありがたい。 だから、えー、メスティンにアルストとごとくを入れて持っていけるという感じでね、もうぴったりですね。はい。このアレンジの仕方ってまたね、使ってるうちにいろいろ見つかると思うんでね、えー、結構そういうのって楽しいんですよね。あ、こう置くといいな。こう置くとすごく小さい感じの置き方ができるので、いや、あんまり変わんないか。<笑>やっぱりこうね、 切れてるところと繋がってるところとあって、写真だとこの切れてる方が下なんですよね、当然ね。だからこう置くことになるんです。で、切れてる方を両方とも下に置くと、まあ干渉しちゃうので置けない。けど、切れてない方をね、下にして、えー、うまいこと組み合わせると、ちょっとこう小さめに、小さめのごとくができるっちゃできますよね。はい。あ、できますね。そうですね。 小さめのごとくができますので、まあ、ここまで小さくしてやればね普通のシェラカップでも、まあ、あんまり変わらないな<笑>変わりませんやっぱりね、あのー、少し大きめの鍋の方が安心しておけますでちなみにこういうふうに正方形みたいな形でごとくを作れるんだったらあれですよねシェラカップにこだわる必要がなくてもっと大きなものいけますよね 例えばキャンドゥで売ってる鉄板はい、こういうのもね4つあると4つっていうかここからね2組で4本あるとね非常に安定しますまあ2つでもできなくはないでしょうけどねこれね注意してやれば全然2つでもいけますねあ問題ない感じですねそんなに別に必ずしも2組いらないですねただこのキャンドゥの鉄板ね軽いので鉄板にしては そこまでね、重さに気を使う必要がないんですけど、割と重たいよっていうね、あのスキレット、鉄でできたスキレットとかだったらね、その場合は、やっぱりね、これぐらいあった方が安心ですね。うん、あった方が絶対安心です。そういうのはね、思いますね。 これはね、もう今はないんですけどね、昔ダイソーで買ったスキレットなんですよ。正方形でね、すごく好きなんですけどね、なんか最近、最近っていうかもうずっと見てないですね。蓋はね、自分で鉄板で、鉄板切ってね、で、これセリアのなんか金属のアクセサリーなんですけど、本来何かなわかんないですけどね、こういうボルト型のね、なんか、なんでしょうね、何かなんですけどね、<笑>これがちょうどいいので、付けてます。これを蓋にしてます。 ね、圧もかかってねすごく調理がしやすいですちなみにこれはねもともとはスキレットカバーではなくてあホットサンドメーカーを入れるものですねこれはねというものに私はスキレットを入れてるという使い方をしてますどこまで大きなものが置けるのかなっていうちょっとね気になったんでこの2 0センチある鉄鍋鉄職人っていうねあのパール金属の商品ですけど こちら置いてみますね。アルミクッカーも入ってます。普通の20センチです。鉄鍋ですけど、これ置けるのかなあ、全然。いや逆にね、ぴったりですね。これぐらいのものが置きやすい。直径20センチですね。あ、すごくいいです。これだったらね、料理した後、そのごとくっていうよりもまあ鍋敷きとしてね、 あのー、そのまま置いても安定してる感じで使いやすいなと思いますねこのセリアのパッケージに写ってる鍋これやっぱりシェラカップではないんですけどねどう見てもねなんかこれぐらいかもしれませんねこれは EPI のアルミクッカーセットみたいなやつですけどねはいこれぐらいの大きさなのかもしれませんねだからシェラカップよりは少し大きいので やっぱりこれぐらいだとそうですね安定はちょっとここ底が丸いのでねえー、微妙な感じですけど安定感はそうですねまああんまり丸いとシェラカップとかはないかなパッケージの写真的にはこんなやつだと思いますあとこちらのバーベキュー網用ストッパーについては、まあ、買ってきた理由っていうのはですね実はあの前回の動画でやってる メッシュ焚き火台進化系のやつあちらでメッシュの方にですねあのダイソーのこのストッパーだと穴が入らなかったんですねだからセリアだったらもしかしたら入るかなと思ってちょっと買ってきてみたんです ね, ね外径で 8.9 ミリぐらいなんですよね微妙にねやっぱりね大きさが ちょっと大きすぎるかなと。これがね、7ミリぐらいだったらね、直径が。多分ね、入るんです。メッシュ焚き火台の穴に。だから、2枚の網をね、同時に固定できたんですけど、まあ、残念ながらね、少し大きさが大きすぎましたね。うーん。まあ、このあたりはね、仕方ないかなというところで、ちょっとこちらはね、もう動画は割愛します。ということで、今回はセリアの新商品。 折りたたみミニごとくについて開封レビューをしてみました。まあ、結構面白いしね、ごとく以外の使い方ももしかしたらなんか色々できるかもしれないですね。面白そうな気はします。何かね、こういうのに使えるんじゃないかな、いい案があったらね、コメントで教えてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。